バッキンガム宮殿。長年にわたってイギリス国王と女王の居城でありイギリスの主要な観光名所ですバッキンガム宮殿が何百年にもわたって国王や女王の居城であったと考えるなら最初の君主がそこに住み始めてから200年も経っていないと聞いて 驚かれることでしょう。その今週はヴィクトリア城で彼女は1837年からここを居住の地と呼んでいました彼女の記念日は宮殿のすぐ前にありますバッキンガム宮殿は800室近くある巨大な宮殿ですそのうち 188室はスタッフの寝室です。そしてお昼間、オフィス、および約80のバスルームがあります。言うまでもなく、警察や診療所、郵便局、映画館、プールもあります。宮殿の裏側には、 ロンドンで最大の私有庭園もあります。そして夏には、君主主催のガーデンパーティーが開催されます。バッキンガム宮殿は君主の本拠地ですが、故・エリザベス2世女はすべての時間をここで過ごしたわけではありません。週末にはバッキンガム宮殿よりもさらに、 多くの部屋があり、はるかに長い歴史を持つ西部にあるウィンザー城と呼ばれる別の場所に滞在するのが好きでしたバッキンガム宮殿を訪れ現在の君主であるチャールズ三世国王が宮殿にいるかどうかを簡単に見分ける方法があります宮殿の旗を見てください ユニオンジャックの旗が掲げられている場合はここが不在であることを意味しロイヤルスタンダードの旗が掲げられている場合はここが宮殿にいることを意味しますご存じないかもしれませんが実際に宮殿の中に入って多くの部屋を見ることもできます時間と日付は チャールズ国王によって変更される可能性がありますがエリザベス女王の治世中には女王がスコットランドのバルモロル城と呼ばれる別の城に休暇で出かけていた8月と9月に入場チケットを要約することができますもうあんまり時間がないのであと一つだけ事実を話します その事実は時間そのものです。驚くことではありませんが、巨大な宮殿内には約350個の時計があります。驚くべきことは、時計が正確に動いているかだけを確認する時計係がいるということです。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお忘れなく。